金曜午後10時の第6話が2月17日に放送された。成仏できず、幽霊となってさまよう鳥の直樹、佐藤健さんの思い残しとは何かが SNS で話題となった。脚本は2021年度前期の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、お帰りもね、などで知られる足立直子さんのオリジナル。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 似合いに行き自分が成仏できない理由は何なのかを問いかけ。可能うめぐみは思い残しがあるからかな。自分の死に対してちゃんと腹落ちしたい、そういう思いが強いから念が残ってるんだと思う、と答え、事件が解決したらナオキは消えるのではないかと推測する。ナオキは俺の思い残しって何なんだろうなって。確かに事件のことは知りたいです。 でも、一番の、思い残し、は違う気がする、と、深刻な表情を浮かべた。続けて、大事なんです。すごく。だから俺の、思い残し、は、ただ優位が心配なだけなのかも。あと俺、ちゃんと伝えてなかったなって。それはなんか心残りかもしんないっす、と語った。SNS では、事件が解決したらやっぱり消えちゃうのかな直樹消えちゃいやだ。 一番の思い残しは結衣ちゃんを守ること。結衣ちゃんの幸せだよね。思い残し。死んでしまった人も残された人もそりゃあるよね。結衣ちゃんについて語る直樹が切なすぎて自分が殺されたことよりも結衣に言葉で伝えられなかったことか。ここでタイトルにつながってくるのね。など様々な声が上がっていた。ご視聴ありがとうございました。